小子です。名古屋からやってきました。私は、えー、名古屋で、えー、緑の党・東海の共同代表をしています、えー、原発を止めたいという強い願いをのもとにこの予備選に立候補することを決意しました原発を止めたいこれは皆さん国民のほとんどの人の願いですでも原発を止めたらエネルギーはどうなるの経済はもっと悪くなるんじゃないの という質問をされますあとですね、安全な、えー、農薬や射能 の, のない安全な、えー、食べ物を子どもたちに食べさせてすぐくすぐく 育, 育てるにはどうしたらいいのかという疑問、これも多いです、また若い人が生き生き働ける雇用をどうやって創出したらいいのかという疑問、これにも答えていかなきゃいけないと思います。ここれれららのの疑問にこれらの 願いに応ええること私考えました。答えは再生可能エネルギーをベースにした循環型地域経済を作ることです原発がまずいらないということはもう証明されています全国に今稼働している原発は2基しかありませんが社会は問題なく回っていますあとは火力発電を少なく減らしていけばいいだけです 原発や火力発電やダムの水力発電、大きな発電をして、それを買ってくるというのではなくて、地域でそこの土地で一番有利な方法で、えー、発電する、こまごまと、ちまちまと、えー、地域で分散型で発電する、そうすれば電気を買ったお金を電力会社に取られることなし。 地域の外に持っていくことなく地元の中でお金を回すことができますそれをどうしたらいいのかということですけれどもまずは、えー、再生可能エネルギーで新しい産業を地域に作っていくその中心は農業や林業の第一次産業だと思います安全なお米や野菜を作ってくれる有機農家を 消費者や自治体はもっと支援しましょう農家にはお百姓さんになってもらいたいと思います百姓というのはいろいろななりわいをする人っていう意味があると聞きました、えー、農産物を作るだけじゃなくて鳥や豚を買って畜産業裏山の森を手入れして林業それから発電つまり 稲藁や野菜くずやそれから家畜の糞尿などを使ってバイオ発電また畑や田んぼに風車を建てたら風力発電用水路に水車を入れれば小水力発電ができますこのようにいろいろな収入源があれば複合ビジネスできますそうすれば えー、世界の金融危機とか、原油価格の高騰とかに振り回されることはもうなくなります。さて次は林業はどうでしょうか、海外の木材との競争にさらされることなく、地, 民地元の木材を使って建物を建てるようにしましょう、えー、町営住宅や、保営住宅もちろんそうです。 林業が本業を安定させることができれば安定的に間伐材が出ます間伐材で発電ができますバイオチップ木質チップやペレットで発電ができますもちろん薪を使って薪ストーブ暖房ができますそうすれば安定的に間伐材を供給してもらえれば薪ストーブや発電エンジンのメーカーや メンテナンスの業者仕事ができますこのように地域で仕事とお金が生き生き回っていけば子どもたちも安全な食品を地元の農産物を食べさせて多くの人の手にかかって子育てができ心穏やかな生活ができますそれこそ 再, えー、再生可能エネルギーをベースにした循環型地域経済だと思います今、アベノミクスでは100兆円もの財政出動をしようとしていますが今までの公共投資のように、えー、使いもしない道路や箱物を作ってどうするんでしょうかすでに1000兆円の借金のある国でますます借金作ってどうするんでしょうか。 そこまでして経済発展させる必要があるんでしょうか経済成長したらお金が、えー、皆さんの元に入ってくるような幻想があるかもしれませんけどそれは違うと思います株主や大企業が剰余金を増やして株主の儲けが増えるだけです、えー、春闘ではベアアップもボーナスアップもなかなかしてくれへんでしょうそうじゃなくってお金は 川上じゃなくってもっと川下に子育て中の世代や仕事が必要な若者がのところにお金をもっと投資しましょうそれこそ地域経済にもっと投資すればいいんです、えー、農業に飛び込んだある若者の話を聞いたことがあります彼は農業は不安定な職業やって言われるけど 今 ほ, ど今ほど心が安定したことはないと言いました地 域, で、ねえー、地域のみんなとつながって世界の経済危機に左右されることなくお 金, をお金と仕事を地域で回しそして原発や火力発電などではなく地域で発電した電力を使って富を 大企業や地域の外に取られないそんな生き生きした循環型の地域経済が私の夢です緑の塔こそこのような経済を作ることができると思います私はそのためにまず地域東海でつながりを強めてみんなと話をしてそんな社会を作っていきたいと思います皆さんも共に頑張りましょう どうもありがとうございます。はい、ありがとうございました。尾方恵子さんでございました。どうも。